城南高校やさこいサークル十日と申しますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれではまいります久方の月の光のともるように一葉のもみじがきらめく十日2019あともし火 Какой красивый 高校よさこぎサークル10日の皆さんでした大きな拍手をお願いいたしますありがとうございました